皆さん、こんにちは。今日は、待望のオットキャストの S32 という機種をご紹介いたします。で今、こちら、ステッパーゴンのスパーダに使っています。最新のナビで、このような形で今、表示させていただいているんですけれども、これ、見られない表示画面だと思います。で、これは、まあ、走行画面でも少しご紹介させていただいたんですけれども、まあ、こういった、まあ、パノナママビューのモニター、 ありますけれども車速、車が走ってしまうと、まあ、この画面が見えなくなってしまうというのが、まあ、純正表示画面だったり、あとはテレビです。テレビなんかも当たり前なんですけれども、車速センサーが入ってしまって、走らせてしまうと見えなくなるというのがあります。まあ、止まっているときはもちろん見れるわけなんですけれども、 車速が入ると見えなくなっちゃうという、まあ、問題というか、まあ、安全上そういった仕掛けになっています。で、こちらは Apple CarPlay もしくは Android Auto で使える、これは Oddcast の S32 という、こちらになるんですけれども、これになります。で、これは実は S32 ということで、今まで S31 というものを使ったんですけれども、 基本的には同じものなんですけども、何が違うようになったかと言いますと、このようにミニバンでも使えるように、リア席でも使えるマイクロ HDMI のコネクターが付くようになりました。まあこれによって、リア席、まあ、ステッパーゴンですと、こちら、リア席ありますけれども、このように HDMI の端子。まあステッパーゴンの場合ですと、オプションで HDMI の端子、 コードを買って接続する必要があるわけなんですけれども、まあ、それを購入して付けることによって、こちら、前だけではなくて、後ろでもモニタリングができるようになるという非常に画期的なものになります。でこちらはです。こちら、まず、こちら、簡単な機能をちょっとご紹介しようと思うんですけれども、基本的にはこういった Android Auto 上の画面で操作をします。 YouTube だったり、Netflix であったり、あと、Play Store っていうのがあるんですけども、自分の好きなアプリがありますんで、まあ、こういったアプリをダウンロードすることによって、自分の見たいものが、まあ、でも見れてしまうという非常に優れものになっています。で、これ今、これは Wi-Fi でつなげています。テザリングをやってるので、このように、携帯で 私の場合はこのようにテザリングをしています。でステッパー音の場合ですと、社内 Wi-Fi とかもこういった形でありますので、まあ、これは契約しないといけないわけなんですけれども、オーナーカーであれば契約して社内 Wi-Fi とも使えますしで、もしくはこちら、これもかなり優れものなんですけれども、 ここにシムがあるんですけども、これシムを入れることによって、もう特に Wi-Fi の環境、Wi-Fi の環境がなかったとしても使えてしまうとまあいうことになります。で、かつ、ここ、SD カードも使えるので、見たい動画等も、ここで SD カードにあらかじめ入れておけば見ることができると、まあ言った、そういった代物になっています。はい、で、またこのように戻りますと、 こんな感じで、アンドロイド端末、アンドロイド OS 上で、このように見ることができると、まあ、いうことになっています。で、今、私は、この、マップ、2画面で見ることができて、このように、ここを、ラックして、このように持っていって、で、こっち、例えば、自分の好きな YouTube 等を、まあ、見ることができると。 で今これ Wi-Fi が繋がってない状態なんで Wi-Fi を繋げるときはここを入れてあげるとります。はい、こんな感じで見ることがまあできると、まあ、いうことになります。こんな感じです。だからこういった形で YouTube を見ながら グーグルマップでマップを見ることもできるということもできますし、まあ、もちろん他のものももちろん見れたり Facebook や G メール等も使えたりも当然しますので非常に使いやすいものになっていますカープレイもこのような状態で見れるんですけれども、まあ、ここを押していただいてこうしますとこのような形でカープレイが見ることができます まあ、通常の携帯ですと、まあ、この有線のライトに乗るケーブルをつ な, げつなげば見れるんですけど、こちらに関しては無線で使えるというまたメリットがありますので、非常に使いやすい。乗った瞬間すぐにつながるようになります。で、またこちらを押していただくと、先ほどのこの Android OS 上の端末の画面に戻ると。 まあ言うことになりますので、非常に使い勝手としていい。Apple CarPlay、Android Auto も使えるし、Android 9.0 端末で、こういった YouTube、Netflix、まあ、様々なマップ Google、インターネット、まあそういったものができるという、非常にこちらの方、画期的な Oddcast S32 という新しい商品になります。でこちらは、 この冒頭でも紹介した通りで HDMI、マイクロ HDMI、マイクロ HDMI 接続がすることによって他の他にも公設、公席モニターにもつなげることができますのでステッパゴンの場合はオプションで HDMI の接続ケーブルを買えば後ろでも見ることができるようになるということになります。はい。ってことで今回はこちらの今度 こちらの S32 というマイクロ HDMI 搭載のポットキャスト。こちら、新しくなりました新型ステップワゴンで搭載されている j a ザ a の 11.4 インチのナビゲーションでポットキャストの機能についてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので